尾形恵子でですす東海地方で活動しています私は若い人たちに謝りたい日本に原発を54基も作ってしまったのは私たち世代の責任ですある高校生が言いました大人には感謝と怒りがある便利な生活を作ってくれたのは感謝でも一方で原発のゴミや 財政赤字というマイナスの遺産を残した考えてみましょう効率ばかり重視する経済・市場主義は実は愚かだったそうではなくて自然と共生し樽を知る営みこそ本当は賢明なのです子どもは投票できません大人がしっかりしましょう規制政党の 議員さんにお願いするだけじゃダメです。自分たちの代表を選びましょう。それが緑の党グリーンズジャパンです。私は尾形恵子、よろしくお願いします。